あの2時間目はこちらゲームの時間はいここからはゲームをプレイしていきます今回プレイするのはプレイステーション4で発売中のワンダと巨像ですこちらのゲームはもともとプレイステーション2で発売されてたアクションゲーム2018年にフルリメイクされて PS4 で蘇りましたおということでえー、このゲーム主人公のワンダは相葉 やべ、マグロって呼びそうアアアグルアグロ<笑>マグロマグロマグい<笑>…にまたがり<笑> 16体の謎の巨像たちに立ち向かいます巨像にはい上がり弱点を暴きそして渾身の一撃を与えましょうということですへえ今回あの前情報を何もなしでやります初めてなのでまっさらの状態から始めますがよろしくお願いしますではできたできた あ、どうした<笑>そうなるよねでは行くがよいこの女の子をどうすればいいんだろう私今動かしてる人を助けるために、うんえっと、たくさんある巨像を残しに行くと、はいはい、巨像と戦うんですかそうですちょっといろいろ探ってみようどうすればあこれで剣ねあら何もないなになにうわー飛んだよ X でジャンプしますあなんかいるよ マグロですマグロかマグロじゃないよアグロだよ<笑>え火のある場所で剣を持っておおそっちかでそれを右スティックで動かすと、うん、光が集中する場所があるんです、ね、はいはい今拡散してると思うんですけど拡散してますちょっと ぐるっと周りを見て、集中するあこっちか そ, そっちに行くと虚像がいるぞとなるほど、うん、最高もうそろそろあ来 た, ーいい来 た, ー来た。きたきたきたきたえっでかくねでかくね で, すでかいちょっと想像の100倍でかい、うん、こんなにでかいことあるえこのレベルが16体いるってことですか えー、そうですねえー、えとっちょいませんがなえっ 掲げるやつやれってことちょっと待ってその前にね、今ね、追われてるこういうこと違う違うあっちが変えなきゃこっちですねこうだ違う違う違う何してんのこうだあ待て待て待て待て待て待て待て待て待て待って待って待って待っていやこれさ捕まれない捕まれないえいっ R ソル止めなが待っ て, 待ってそんな説明今されても えー、ル捕まりながら剣で構えもう一度全然全然わかりませんこうかうーんこういうことかえびつをしっしで移動する時もえびつをしっしにすると<笑>んどこを捕まるあここ捕まれるんじゃねえワンちゃんあいけたいけたここなん だ, これなんだあべやべやべ え, やべ え, やべえくそあっくそあ危ねあ危ね<笑>あ危ねあ危ね 何したの私今これを、えっと、こうこう攻撃を教えて攻撃どうしたら攻撃できるのか教えて四角です四角とあ違うあ今した、ね、今下ね今下けど四角はためることが あ, る、ね、あ本当あなほんとだ何かやった何これ何何何がどうしたのえええ何ダメージ食らったの 攻撃を与えて、どうやら、あの、さっき青く光っていたような場所が。はい。ののあの、挙も邪魔。なるほど。ああ、踏みつぶされる。<笑>踏みつぶされる。いやー、待って、待って待って待って待って、待っ て, 待っ て, 待って。そんな置いてかないでー、ちょっと待ってってばー。はい。もうちょっとで、ちょっじゃ、ぱって、こう。でも、これ以上どうやって登ると。 たぶん、こうして、一回動きを止めなきゃいけないんだね。動き止めて、で、たぶん、これで、どんどん、上に、あ、行かなきゃいけないの知ってるあ、くそうわね。よしよし。あ、振り回さないでくれうわーめっちゃ煙こいやら<笑><笑>君の弱点はどこだい教えてくれ。 でも多分ね前方でも光ってるところがあるはずあーあ頭だって<笑>なんで<笑>そんなところは誰でも弱点だろうよ<笑> え, っえいっ ここかここなんだねきっといや動いてもこれ巨像だよねあったらやったかついにやったかおおこれはなんか出たようわなんか出てるよ何これ何何何いいのかなえっ何う <笑>何これ 何, 何これえ死んだ<笑>ええうんこれはえっとえっ<笑>誰<笑> 犯人でしょ。犯ああコナン的な。はい。で、あの B B パートになったら犯人わかる。<笑>あれ違う。ああ生きてた。<笑>なになになになに。えなるほどね。さてどうしたものか。 ま、たアグ ロ, と一緒アグロを置いてきちゃった呼べばきますよえっと。 アブロ探したいのうわ、んうん、いたっ振り向いたら<笑><笑>、いたー振り向いたいた<笑>やべえホラーじゃん、このゲーム<笑>んんここか下なになになにうわあまた来たこれか、わあまた来た、うわぁ、出た出た、出 た, 出た なこれ赤かわクソ違う こ, こうですああすうー不規則すぎて何もできないうわうんもう一丁もう一丁えめっちゃ近いってこれ矢に制限ってありましたっけないっすねめっちゃ体動く<笑><笑>こうですどうあっ違 う, あ も, うもう一回もう一回もう一回あげねはいもう一回、はいもう一回行きますよせー せーのあか、うわーそっちかうん、えー、前方の方が狙いやすいかどんあいったいったかなよしいいぞいいぞいいぞそからそうもうもんもんのままですあー大丈夫ですえー、いい行きたいよしいいぞいいぞよしもうこれ休めるっしょホ、えー、っと、でもこれ足の裏が弱点じゃなくてもう一個あちゃちゃちゃちゃちゃちゃ ち, ょ ち, ょちょー<笑>ううーウェーイもう一回やり直しえーそんなことある どこだえ待ってどこどこそれどこいやほさしてる方角が…ここだやはり君もか<笑><笑>なるほどいくぞい<笑><笑>え。へうわめっちゃ振り回されるやん待って待って分かった分かったごめんなごめんなごめんなちゃうねん R2 掴んでからのドンあごめんって 分かったからごめんってせーのごめんいくよごめんねもうちょっとためられます、ね、あっためてからの方がいいなるほど、うん、いくよーえいっああごめんねーでもこれさ握力どんどん持ってかれるやんってことはどっかで休憩せなあかんちゃ う, そ う, い, うことですいくよせーのあーごめんねごめんねでも今大丈夫つかんでるからよし はいはいはいはいはいは い, は い,、はい、いきますよせーのえー、そりゃ暴れるよね痛いよねそりゃそんだけ出てたら暴れるわでもごめんね仕事なんや<笑><笑>あごめんごめん分かった分かったごめんねごめんごめんごめん分かったから分かってるよ分かってる痛いねでももうすぐ大丈夫もうもう終わるから <笑>多分ごめん次がラストやで、ね、はい行くよ行くよもうごめんもうちょっと我慢してわあがががこのままだ振り落とされるはいごめんごめ ん, ごめんはいはいはいからのあはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい